常識的に考えてあり得ないと思うんですけどね。どうも、政治いろいろの学部です。以前、東京五輪前にも、文大統領、東京五輪に合わせて来日決定という、悪らつ極まりないフェイクニュースを流した前科のある TBS。 その TBS が今度はバイデン大統領訪日前に訪韓という記事を掲載しています。TBS の記事を引用します。アメリカのバイデン大統領が来月下旬に来日する前に韓国を訪問し就任したばかりのユン・ソン・ギョル次期大統領と会談を行う方向で 最終調整していることが JNN の取材で分かりました。日本で開催される4カ国の枠組みクワットに出席するため、アメリカのバイデン大統領は来月下旬に来日する方向で調整しています。複数の外交関係者によりますと、バイデン大統領は来日する前の来月21日からまず韓国を訪問し、 来月10日に就任するユン・ソン・ギル次期大統領と会談をする方向で最終調整しているということです。実現すればユン氏は韓国の大統領としては就任後最も早くアメリカの大統領と首脳会談をすることになります。関係者はユン次期大統領が就任したばかりのタイミングで韓国を訪問することは米韓同盟の強化や 北朝鮮に対する強いメッセージとしてインパクトがあると解説します。バイデン大統領の韓国滞在は一泊二日となり、二十二日には出国する方向で調整が進められていて、その後訪問する日本では岸田総理との日米首脳会談が行われる見通しです。とのことです。バイデン大統領が訪日の前に。 放管を予定しているというのは今のところ TBS しか報じていません。TBS 側もわざわざこの記事に独自というタイトルをつけています。もしこれが事実ではなくフェイクニュースであったら TBS はどう落とし前をつける気なんでしょう ?TBS は以前当チャンネルでご紹介した文大統領東京五輪開幕に合わせて 来日決定というフェイクニュースを流した際も何一つ謝罪も弁明もしませんでした。今回のこのニュースも日本人をミスリードしようというもはや昭和の遺物と言っても過言ではない全時代的なマスコミ意識という悪意に満ち溢れた報道であるように思えて仕方ありません。バイデン大統領はクワッド首脳会合に合わせて 日本を訪問したいという意向をすでに表明しています。4月12日付の NHK の報道によれば、バイデン大統領は、クワッドの首脳会合が今年前半に日本で開催されるのに合わせて、日本を訪問したいと、インドのモディ首相とのオンライン首脳会談の中で明らかにしたとしています。4月14日付の韓国紙中央日報によれば、 モディ首相に対して5月24日頃に日本で会うことを期待していると述べたとされており具体的な日程にも言及していますので法日の意向はほぼ確率なものと言っていいでしょう TBS が報じた法日の前に訪韓というニュースは TBS 以外では見つけることができませんでしたちなみに同じ中央日報の記事を一部引用しますと アメリカホワイトハウスがバイデン大統領は春のクワット首脳会合を出席のために日本訪問を希望しているがまだ外部に公式化する具体的な日程はないと明らかにしたホワイトハウスの先報道官は13日の記者会見でバイデン大統領の訪日日程の前後に韓国を訪れる可能性について共有する内容があるのかという質問に対し このように答えた。となっています。お分かりでしょうかおそらく韓国人記者が会場に紛れ込んでいたのでしょう。また、証拠にもなく、韓国を訪問する可能性はあるのかと聞いたのでしょうね。さき報道官は、この質問に対して、バイデン大統領は訪日を希望しているが、 公式化する具体的な日程はないと答えるにとどめています。韓国の彼女も出てこないのです。さき報道官のうんざりした顔が目に浮かぶようですね。TBS がこの悪意に満ちた飛ばし記事を書いた理由は何でしょうその鍵ではないかと思われる記事が連合ニュースに掲載されていましたので一部を引用してご紹介します。 韓国のユン・ソン・ギョル次期大統領のペ・ヒョンジン報道官は14日の記者会見で、ユン氏が来月下旬に日本で開かれるアメリカ、日本、オーストラリア、インドの4カ国枠組みクワット首脳会合にオブザーバーとして出席することを非公式に打診したとの日本メディアの報道について、我々と議論されたことは全くないと否定した。 また、事実ではない。日本メディア側の報道に過ぎないと述べた。とのことで、この記事の元ネタになっているのは、日経新聞が4月14日未明に報じた、韓国のユン・ソン・ギョル次期政権が5月下旬に日本で開く日米豪印のクワット首脳会合へオブザーバー出席を非公式に打診したことが分かったという記事です。 新米反中反北朝鮮を掲げているユン・ソン・ギル次期大統領ですので打診があったということも大いに考えられますが、ユン氏側としては今バレるのは時期総称と思ったのでしょう。慌てて否定に走ったのがこの連合ニュースの記事というわけです。時系列で表すと4月14日の夜中1時30分頃に日経新聞が ユン・ソン・ギョル次期大統領、クワッド参加を打診が報じられ、慌ててユン氏側が否定。連合ニュースが4月14日の朝1 1時30分頃にこのニュースを報じています。TBS が独自と銘打って、バイデン大統領を法日前に法官で最終調整とするニュースを報じたのは4月14日の13時頃です。 ユン・ソン・ギョル次期大統領、クワット参加を打診を書き消したい韓国側が慌てて TBS に依頼。TBS はこれを受けて、クワット参加を打診したのではなく、バイデン大統領が訪韓を希望しているのだという玄膜を張ったという見方も、決して突飛な見方ではないと思ってしまうのは私だけでしょうか。バイデン大統領が訪日して、 クワット首脳会合を終えた後に奉還する可能性は否めません。が、クワット首脳会合を出席するための訪日前に奉還という可能性は果たしてあるのでしょうかゼロではないとはいえ、その可能性は限りなく薄いのではないでしょうかもしこの記事もまたフェイクニュースだったとしたら、TBS は一体どのように責任を取るつもりなのでしょうかこのような 日本の国益にとって何の利益もないばかりか、韓国の起源ばかりを伺って日本人をミスリードすることだけに救急としているメディアに一体何の存在意義があるというのでしょうか。いい加減、放送法を改正してこういった悪意に満ち満ちたフェイクニュースを垂れ流した場合、厳罰に処する法律を制定した方がいいのではないでしょうか。 この一字だけをとっても、日本のマスメディアは百害あって一理なしということがよくわかると思います。テレビ離れが叫ばれて久しいですが、こんなことばかりやっているのであれば当たり前ですよね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。他にも、